「君は Dream of Love」「守り続けた」<音楽> 手まで「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「逃げてはいくら暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばんのラブスキー」 「君は輝いてく」「いつだってやつ奴らが残していた毒針の分析がやっと終わったわ。 いいわね。上のモニターに出すわよ。んこれ、何のマークかしら。デストロンでもサイバトロンでもないみたいだけど。ねえ、マグマトロン。ちょっと、マグマトロンどうしたのよ。まさか、奴らは。いや、こんな、こんなことが。 フレントウンを終え。どうだもう少しかいや二度フ よしエルファオルファ次だうんうん、えー、あそこだ氷の惑星か。 アンゴルモアカプセルはどこだこっちだ行くぜ謎のトランスフォーマーブレントロンの3人に奪われてしまったアンゴルモアカプセルを追ってサイバトロンたちは広大な宇宙空間を探索し続けていたあままままたたたたです、ま、たキャッチしししてていいアアンゴルルモアカプセルの反応が消え何ままだとおそらくあの新たなトランスフォーマーたちがアンゴルモアカプセル 飲み込んでしままったからだと思われますスタンピー近くに奴らの宇宙船があるはずだ い, いえレーダーを最大限に広げてみましたがそれらしい反応はどこにもありませんもっとよく探せスタンピーあダメです完全に見失ってしまいましたそうかこれからどうするんだどうするもこうするも奴らを何としても探し出してアンゴルマーカプセルを取り戻すしかないでしょう 反応がどこにもないのにどうやって探すんだよ地道な捜査ですお前にしちゃ笑えるぞその冗談僕はいつでも真面目ですよだったら笑えねえ冗談だナビ引き続きカプセルの反応を探してくれイエスさもしやつらが本当にあれを復活させようとしているのならば どうされたのだマグマトロン様はなんか機嫌悪そうだよね。あらポーキパインのハイドラーから通信が入ってるわよ。ハイドラーだとマグマトロン様お久しぶりっすお会いしたかったっすどんどん 私、ハイドラメ、この間の事件の時からずーっと探しておりましてついに、ついに見つけたんでありますよ。ほら、これおう、でかいしたぞ、ハイドラー。今そちらへ向かう。お待ちください、マグマトロン様。ん私は反対です。ハイドラーとかかわると、ろくな目にあいません。なんだと今から行くって、ポーキュパインはずいぶん遠いわよ。 わざわざ、マグマトロン様ご自身が行かれなくても誰か一人回収に行かせればよろしいのでは、うん、マグマトロン様いいかこれは命令だポークパイに向かうのだ今すぐにはい、わかりました 一歩遅かったみたいこの惑星のカプセルの反応ももう消えちゃった後だでもここにカプセルがあったのは間違いないんだなとりあえず一通り調査してから戻ろうあれなんだこれねえスタンピー何な あああああ お, お助けて！お助けて！ススタビー、早く捕まって！よっせーの、うんせ、うんせ、エンヤコラらあ、<笑>た助かった。危なかったよ。あのまま引き込まれてたらどこへ連れて行かれるかわからなかったんだな。 スタンピーたちはすぐこのことをビッグコンボイに報告したつまりあいつらは宇宙船を使わずに直接空間をジャンプしていたんですリンゴを食べる虫みたいに空間に穴を開けていたんだなそれでその虫食いの穴は開けやすい場所が決まっていて次にあいつらがどこに出てくるか予測できたんですおめえらにしちゃあやるじゃねえか これが、今までに奴らが現れた場所ですなんだ、バラバラじゃないかどこにも関連性などないんじゃないのか平面の地図だと、そう見えるんだけど…これを立体にして、空間の特性で繋いでみると、奴らの行動がよくわかりますまっすぐ進んでいるだけか…あまり考えて行動してないのねそうですだからこの地点、ここにきっと奴らは現れるはずです これよりアンゴルモアカプセルを取り戻すためブレントロン追撃作戦を決行するイエスだいやーこの間マグマトロン様にこの星を無理やり改造されちゃったじゃないですかでこのデザインにさせてもらったんですよ いや、その、皮肉で言ったんじゃないですよ。おかげで新型に改良できましたし、アンゴルモアカプセルまで見つけられたんです。<笑>あれマグマトロン様。アイドル、あんた嫌われてんじゃないのそうかなぁ。そ、そんなことないぞ<笑>、ま、マグマトロン様アンゴルモアカプセルです俺この通り これで、私をマグマトロン様の副官に任命していただけますよね。このカプセルを守りきれたら、考えてやろう。あ、守りきれたら。うんじゃそうだ、マグマトロン様、この話知ってます。火星が横取りするぞ、こっちに火星。<笑><笑>ああ、おかしそれはもう七千六百五十四回聞いたわよ。で、じゃあ、これは。 金星が呼んでるぞこっちに金星それもちょうど7654回目じゃあこれだ土星が怒ってるぞどうせつんじゃここで待っていればいずれは奴らが現れるこの間はわしを油断していたが今度はそうはいかんぞガンホーはスタンピーたちが予想したポイントでブレントロンが現れるのを待っていたおい 本当にこの場所でいいんだな間違いないよ多分多分じゃ困るんだよさっき褒めて損したぜうんあれはサイバトロンの宇宙船先回りしたのか少しは頭の使い方を知っているようだエンジネット発射 イ, ーイエスサー うん、やったーいいさいいさよしあとは僕たちにまかせなさい逃がさねえぜこれでもくらえ<音声>これでどうだ<音声>全然・・・ 聞いてないそんな、バカな、うん、ワープしたそ、そんな、一体どこへかなり離れた場所ですが、惑星も何もないところに、弱いアンゴルモン反応を感知しました。きっと奴ら、それを取りに行ったんだ僕たちなんか、最初から相手にしてなかったのかなビッグコンバイ、すぐそこへ向かいましょうビッグコンバイ ブロウゴーダ、ー、総員戦闘配備イエスタあそこだあれはデストロンの人工惑星か 攻撃のつもりかくだらんいくぞラトレータ変身ランクロン変身 オイズンアロー機能シュートフラップミサイル触手全滅ですんなバカだありったけのミセールで迎撃しろ早くしろはい一体どうしたというのだマグマトロン様はいつになくムキになってるぞ そうあなたのような鈍感な方にも分かりますか何これはよほどのことですドランカッターベルトバ ス, ストフォーットダメです敵の損傷はゼロこちらに来ます マグマトロン様アングルモアカプセルを持って逃げましょうダメだ何としてもここで奴らを倒すのだででもわしの復官になりたいと思うなら全力で戦え復官来ました未知のトランスフォーマーがポーキバインナイに侵入い今どこらへんだすごいスピードですこれでは ングビララララわうわ、んうん<笑><笑> この技は一度見せてもらったマグマトロン様すごい<笑>死ぬかと思っただら死ぬだい今度俺たちの番だ虚人にードルドランカッターッ、はあ、マグマトロン様我々も行くぞ邪魔をさせるぞ、雑魚ども誰が雑魚だ魚はてめえだろうが行くぞ 目的の空間に出ましたあれはポークパインかここが奴らの目的の場所内部に熱エネルギー反応を確認戦闘が行われている模様ですアングルマアカプセルの反応もあります突入しますかうん、行くぞみんなイエス おびはこれまでだカプを渡してもらおうかなんということだ手も足も出ないのか強い…強くて美しい…もう逃げるしかないオペ お, おいオペダイナソアの D ナビに連絡するんだ了解デ D ナビ助けてちょうだいならん絶対に撤退はせん必ず奴らを倒すのだ無茶ですマグマトロン様ここは一度退却しましょう 逃がしはしないすべてのトランスフォーマーを滅ぼしすべてのアンゴルモアカプセルを手に入れるのだそうはさせ、うん我々から奪ったアンゴルモアカプセルを返してもらおうちょうどいいまとめてしまっだキュアトスマンモストンサ ー, フーアートスラッシャークラップにやるもらった バカカプセルはわたさんなぜなぜマグマトロン様はあんなことをせっかくビッグコンボイがやられそうだったんだからほっとけばよかったのにいやまったく貴様をうるさんぞ<笑>ビッグコンボイゴムスで。ああ ど, どうしますビッグコンボイバカバカ打ち上がってこれじゃ身動き取れねえよそれぞれを個別に倒そうとしてもダメだどれか一体に攻撃を集中するんだマグマトロンの手助けみたいになっちゃいますね仮を作ったままでは気分が悪いからなきっとあちらさんにはそんなつもりはなかったと思うんだなどこだサイバトルみんな行くぞゲルさん、テイルトマホー シンガマトップリーガーダブルミサイルビッグキャノンゾーン 何をするつもりだ、ハイドラどっかいっしクロンいつまで寝ている、うん ず、ずるい簡単すぎると思ったぜああ行くぞこんな奴らの相手をアンゴルモアカプ<笑>うう大丈夫ですかマグマトロン様馬鹿者マ<笑>グマトロン様なぜ、なぜアンゴルモアカプセルを守りきらなかったのだ すいません。でも、あのままではマグマトロン様が…しかし、とんでもない奴らだった。本当に言ってしまったんだろうな。そうか。まずい。ディナビ君、我々もすぐに転送してくれたまえ。今日の私はジャクリーンよ。<笑>では、ジャクリーン、転送を頼む。了解おのれ… なくなっちゃった長いは無用だ。我々も撤収するぞイエスターあのクズの塊は掃除する ブレンントロンのやつらがやったってのかマジであんなのと戦うのかよ戦うしかないんだそう宇宙の平和を守るためにううこれではっきりしたやつらはあれをあの悪魔を復活させようとしているのだならん それだけは決して許してはならんのだあれのユニクロンの復活だけは これはな、ブレントロンとかいうおかしな連中のせいだマグマトロンはデストロンのみんなを犠牲にしてもブレントロンを倒したいって思ってるみたいよ冗談じゃないこうなったら俺たちの手でブレントロンを倒さればそんなことできるの超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第28話光のマグマトロンをお楽しみに本当に楽しみにしていていいのか